まあ、つまり簡潔に言うとすなわち結果としていわゆる動物に例えると要するに結論から言うと言い換えると通りも直さずに小学生でもわかる説明にしますと結局は何が痛 い, いのかとらしいんだよ。あの、なんて言ったらいいのかとこう、しかしどうなんだろうえっ、ー、とねなんかさ例えばちょっといやでも分かったあれ